井上真央、100万回、なぜかユイの記憶が曖昧、ネット、怖い、消したい過去、佐藤へに来た理由も不明で、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。井上真央主演の TBS ドラマ、100万回、言えばよかったは第5話が10日に放送された、恋人直樹、 佐藤健が殺害された事件の真相を突き止めようとするゆい、井上真央は、中学時代に直樹と共に育てられた佐藤の広竹で写真を発見。裏側に、リオ、ゆい、鈴鹿と書かれており、リオは一時期に一緒に暮らしたリオを、カリナだと分かったが、鈴鹿ははっきり思い出せず、現代の事件で犠牲になったリオか、近藤千尋ではないかと感じて、 映っていた横浜の遊園地に行ったことで当時の記憶が蘇り、リ央と鈴鹿が不審な車で消えて、自分はリ央に来るなと言われたと思い出した。直樹の事件に関連していると思われる不審な過去が蘇ったが、ネット上では、ゆいの10代の記憶ってすごく断片的、ゆいちゃん鈴鹿の記憶がないのはなんでなんでゆいはちょいちょい記憶がないんだろゆいの記憶がところどころ抜けてるのも不思議と疑問も浮上している。 もしかしたら、ゆいが失ってる記憶に、ゆいの記憶、思い出したくない過去が。なんか怖い。車に乗っていたのはリオじゃなくて実は、ゆいがこんなにも記憶が曖昧なのも理由があるのだろうかとの指摘も投稿されている。20年前の回想では、ゆいは元気に広竹にやってきて、直樹と一緒に育てられたが、着替えも持たずに来ていた。高校進学を機に、母親と仙台に行ったと話しているが、